ナルコに夢を「今新しい旅の先」「揺れる夏草道」 いやってまいりましたまっかでごなります も夢が叶いますよ<笑>手をしますよー はいえー、まだまだ活動ができないメンバーがたくさんおります次にお会いするときには少しでもこのような女性が変わって踊れるメンバーが増えますように会場の皆様に感謝礼ありがとうございました